皆さんこんこにちは充電式剪定バサミについては以前にもご紹介したことがありますが今回はそれの追加編です以前の動画でご紹介したひよちゃん1号2号はとても良い仕事をしてくれていますけれども私もだんだん欲が出てきまして彼らよりももう少し繊細な機能のある電動バサミはないものかと探しておりました。 今回ご紹介するのはアルスコーポレーションの EP720 という充電式の剪定鋏です太い枝を連続でバツバツ切って見せるような動画は他でもたくさん見られると思いますのでここでは製品の特徴取り回しのしやすさ扱いやすさ 重さなど少し掘り下げた形でご紹介したいと思います少し長い動画になりますがご了承ください剪定した大きな枝をさばくだけの用途でお使いになるのならそれほど細かい機能は必要ないと思いますがこの電動バサミを剪定鋏として使用するのであれば思い通りの位置に刃が当てられる いわゆる取り回しの良さのようなことが必要になりますバッテリーの持ちや切断の威力よりも繊細な機能性のようなものが求められますこれもここここっち行きすぎてるななここまでだなこれもう出てきちゃってんじゃない ここまでに取得。この充電式剪定ばさみの特徴として、私はまず半開き性能というのを上げてみたいと思います。この半開き性能について、アルスコーポレーションの松本さんにお話を伺いました。 正式式にはトリガー追従式といううのだそうです足し屋さんもあるやつはあるんですけど、ね、あの動きがあのまあこういう動きは普通なんですけど、うん、この追従式指に追従式っていいますして指とに合わせて動くとこの動 き, の動きこれねこれすごい、うん、これが結構あの、うん、そうこ れ, これがねできるかどうかがやっぱりネックなんでこっちは少しはできるの。はい こっちはは少しはできるんですもこれはもうオ ン, オンかオフしかないのそうなんですよねうんもう握ったらもう絶対いっちゃうんだよ ね, そうそうそうそうね止められないんですよ ね, そうそうね、うん、農家さんからちょっとその声がね結構ありましてやっぱりこ追従式の方がままあの追従式の方が、まあ、細かい剪定と、うん、あとその安全性があるとそ う,、ねそう こ, ここ切る時にど こ, でどこでどう切ってもいいんじゃなくってこう斜めに切るじゃないですか、はい、こういうふうに切るんですよねこういうふうに、はい、あ動画でも言ってましたこういううったこでそうそうそうだからあの、ま、素人の人ってこう切りやすいところでこう切っちゃうんだけど、はい、ここで切りたいんだよね、はい、でこんな細かい枝だとどうしたってあの手動じゃなきゃだめなんだけど、はい、こ, こういうのでやるともうね狙ってもほらどこ行くかわかんないじゃん、はい でここれれれで多分押すと、これも切れちゃうんだよ<笑>こっちが残せないか<笑>、うん、分これだと、うん、こうやっとい て, とい て, て、ね、持ってってってやったらできなくもないんじゃないかと、はい、こう持ってってここで切るんならこう切れるじゃないですかですだからこれが素晴らしいと思うんですよこ の, この機能はすごくいい。 まさにそのね使い方が、うん、そうですよねされている剪定のこの手羽さみやったら結構されるじゃないですかはいはいはいは い, そ, い, いうそうなんですよ実現したいそうそれがねこれやっぱすごいいいなと思ったうんだからやっぱこ う, こう何細く握るこれができるかどうかだよねうこういうのはねこれがね、はい、いいですよそこはいい本当いいこれはもう本当オ ン, オンオフしかないからそう、ね、厳しいんだわあの丁寧ですけども。 まあいつものように、えー、刃の部分にこのアルスの刃物クリーナーを引きかけてしばらく置いてですねで拭き取れば ここがちょっと汚れ落としにくいですねあんまり関係ないところではあるみたいですけどちょっとここは落としにくいところですねあそれでここの部分がですね他の例えばケ、えー、ブテックとかですねこのバインもそうなんですけどここの部分がね どうしても汚れるんですよここね汚れるんですよねこっちもここはやっぱり何度かこう集中的にかけてこういうブラシみたいなもので磨いたりですね、まあ、こ, のこそいだりとかですね一生懸命するんですけども。 ここの部分にすごく力がかかるみたいで毎回すごく汚れるんですここが受け場のここがねこちらもそうですで今回このアルスさんの使ったところここがほとんど汚れないんですね受け場がなぜかというと形状が全く違うんですね スケバーがですね。他のメーカーはただ平らなんですけどアルスさんのは角度がついてるんですねこのように角度がついているのでただ潰すだけじゃなくて逃げるんですね切ったものがなので汚れないのだと思いますしかもよく切れます この受け歯の形状についてもメーカーの方のお話を聞きましたそうほんで今の話が、はい、ここの刃がこっちは鋭角になってて、はい、こっちに行くと鈍角になってそうですねあの鋭角のままで全部持っていけたら一番いいんですけど、うん、やっぱりそうすると刃物のハサミの特徴で、うん、あんま太いものあんま負荷がかかると刃と刃がカチッと当たってしまうんですよね最後。 歯と歯 が,、えっとうん、がね、ハサミってまあこう動いてるイメージしますけど、うんうんまあ、極端な話こうなってるんですね。これが点と点がこう違って切っていって、ねはいてはいはい、はい、それがあんまり強い力、こう太い枝で強い時間がかかると、うんうん、切れたときにパチッて歯が当たってしまうんです、うん、あーはで、そうすることで歯と歯が欠、はいはい、けてしまうので、あーはーはーまあ、それを極力抑えるために鈍角に先だけは持っていく。うん ただの平らだもんね。そうですね。ここがねこ、角度がついてないよね。そうですね。この研磨方法がアルスで特許を取ってますで、はああので、おそらく他社さんにはな い, とい。となるほど。あ, あ、あ本当だ。えー、まずはでひよちゃん一号。ひよちゃん一号。 ひよちゃん二号っとっとっとっとひよちゃん二号百七十。そしてアルスアルスの e p 百二十。ひよちゃん三号ですね 950この中では一番重いですねこれが一番重いんだね次はこれでこれが一番軽いということですね よく聞く聞ののが今の、ねはい、このお音っていうんですかね、音音がちょっと大きい、ねそうそう。これはうるさい、これ一番うるさくて、これが一番現場で使わない、あ結局。でなもう一つはこう雨の日使えないんですよああ。雨の日っていうか、枝が濡れてて、軍手も濡れてて、でこっちもな ん, かなんとなくほら、雨上がりとかだと濡れてるじゃないですか、枝も。それだと切れないんですよ。止まっちゃうの、安全装置が外されて。 要するにこう手触れてるとほら動かないじゃないですかこの安全装置が効きすぎてこう濡れた枝こう持ってこうやると こ, この濡れたとこからこっちに電気つながっちゃうでしょだから動かなくなっちゃうんですよ枝が濡れてるだけでだから一番使わないしとにかく音うるさいこの入れる音もすごいうるさいうんこの音がうん、うん これは割とあの、まあ、音小さめなんでですよ、うん、でもこの音どうだろうこれ安全装置はあるんとにかく途中でも止めにくいし、はい、行ったらもう行っちゃう。で ハルスのやつは、ねはいあの、音静かなのもあるんですけど、ええ、あ, のあえて今おっしゃった安全装置はあえて外してるんですよ。触れてたら止まるっていうやつはあ、うん、あえて外してます。うんっていうのはその、今おっしゃったように、ね、ち, ょちょっと濡れてると、はい、過剰に反応 し, し,、はい、してしま う, そうですよね。いうことに な, なもあるんで、そです、ねはいはい、ですこであと、まあ、とま安全性、うん、 面ではやっぱり先ほど言った水汁のところで、うん、手羽さみと同じ、うん、そうですねこれだとハッとしたらこうなんかね止まるもんね手羽さみでねっ、うん、合ってる時に止めるのですそうですよね感 覚, で止まるです感覚はね非常にやっぱりあのいいと思いますそういった部分で、まあはいまあ、後発ならではの、うんまあ、良さはこれもいいよねここれ、こっちもついてるけど、はいはい 同じだよねあのバ、バッテリーの残量とこう切った回数だよね、これそうです、うんで。1回切って最初に入れるのがトータルですね、この一番最初に、ね、出てくる数字がね、あるんです171、はいはい。171はトータルです。今の？今一旦切ったんで、0にリセットされてる。 2にって増えるんですけど、うんうん、1に2って増えていくんですけど、うん、1回まあ切るじゃないですかこの、はい、2位はなくなってしまうんですけどで加算されるんだ次この入れた時の最初173ああほんとだおートータルでウんで消えない最初からへえなるほど、うん、頭細かいところですけどアルスのやつはこう立つんですよほう<笑>、はあ、立たないのこれああ立たない立った<笑>いやこれ多分ね このなんかのせ い, いやあのね充電の土がそ う, うかあのね多分これこうやった多分<笑>立つよ立つあ本当だここのうんここがまっすぐじゃないないんですねあなるほど<笑>本当だ安定してるめっちゃ細かいところですけど う, う, す、ね、うんちょっと取ったね今ね取っ立立立ちますねちょっと不安定だけどこれもあえて立つようにしてるんですよへー まあ、やっぱり、ねこう、こう置きたくないというあ、はいはいはいはい、ラバーの部分がね、はいはいはい、下につくのか確かにで、まあ、刃が当たったりもする可能性あるじゃないですか。うんうんうん、なのであのちょっと置くときにあ確かに安定しとこれちょっと危ないよな倒れるな実際そういうふうに置いていただくこともできますよというその、はい、ように は,、うん、えいはそういう形をして る, あなるほどす、はい。 であとこのね、うん、ホルスターの方、まあ、これは標準装備なんです、うんうん、ホルスターの方も、あのー、ちょっとあれ工夫してましての本来は刃を閉めて直していただくのが一番いいんですけどやっぱりこう作業して、うん、このまま入れる方が大半なんですけ、はいはい、またこのまま使う、うんうん、今これ電源切ってますけど一回入れていいって言って こいはまはいはいはいはいはいはいはいはいま い,、うん、ここ は, いはいはいはいは い, いはいはいはいはいはいはいはいはいはこはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいってはいはいはいはいはあのいはいはいて入れいもらってもいがいきにくいように変る。あ、うん、はいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいいいは でもだんだん広がって下に落ちてこない下がってこないあのこう入れてる間にここが布ここが広がってきてだんだん下まで落ちるようになっちゃうないそこに行ってもらってもねあそれで止めてるから大丈夫この黒いやつをそこまで入れてるんで、はい、はいいあの刃が先に当たっても、はいはいはい、あの穴開かないこれ以上はああはいはい にいでね、ちょっとこうかさばるっていうかでかいけど ね, ねこんなにここは長さ必要なのれ、ね、あれなんですよ今おっしゃったようにちょっとかさばるんですけど、うん、ちょっとこれも考えてまして、うん、あの本来ねここがこれぐらいないぐらいなんですよねあ、はいはいはい、この辺ぐらいに通るんですけどこれやとね、まあ、この辺ぐらいに通ると通るじゃないですか。うん ね、これまあ入れるじゃないですか。うんうん、そしたらね、これ取るときに結構長いんで、うん、すごい型をね、あこれ辺ぐらいは上げなかっ あ, あ、分かる。これを下ろすことによって、この辺ぐらいすることによって、はい、ごぼう楽になます。そうそう。確かにね、このケースね、取りやすい。うん、こっちもね、ゴム板を入れてるんですよ、はいはいうん。じゃないとここ抜けちゃうんでね。そうですね。これ、うん、ここ今、それでゴミこう出した、貼ったじゃないですか。うんうんうん、一応ね、ゴミ向けの、ね、横、サイドにはなる。なるほど。 うん、には一応ゴミのあの、うん、あのこう出さなくても い, い,、はいはいはいやっぱ違うよね、うん、興味深いお話をたくさん伺うことができました作っている方のお話が直接聞けるというのはやはり国産の強みですねアルスコーポレーションの松本さん西さんありがとうございました です。アルスの EP 七百二十、アルスの EP 七百二十のご紹介でした。次回はアルスの手動の剪定バサミについてもご紹介したいと思っています。ご視聴ありがとうございました。